よーどうせ僕。 ちょっと厳しいメンバーですが転倒をて。 上空には灰色の空が広がる京都レース場天気は何とか持ちこたえ両馬場の発表です天気持ってくれるといいですね現在1番人気はシンボリルドルフこの評価は少し不満か2番人気はこの子スペシャルウィーク注目の三冠馬娘東海帝王5枠10番での出走気合十分いい顔してますね各馬娘ゲートに入って体勢整いましたスタート 各馬娘揃って綺麗なスタートを切りましたみんな集中してましたね好レースが期待できそうです先攻争いは東海林オグリーキャップ16番期待通りの結果を出せるか1番人気チンボリルドルフ 長丁場のこのレースですが東海帝王早くも先頭に躍り出た2番手の位置で先頭を伺うのは18番3番手11番2バシンさオグリーキャップさらにライスシャワーすぐに続いて16番内から行くシンボリルドルフ1馬身離れて5番そしてその後方にはスペシャルウィーク外からハッピーウィーク少し離れてエルコンドルバスター第1コーナー回って第2コーナー 東海帝王まだリードをキープしています続きました11番18番続いているジンボリルドルフこの位置につけていますオグリーキャップ続いているその後ろライズシャワーそしてその後方には5番外から外から16番差がなくハッピーミークその後ろからウイニングチケット一番審査スペシャルウィークそしてその外を回って12番向こう上面に入って先頭からしんがりまでおよそ9馬身順位を振り返っていきます先頭は手の東海帝王一馬身リード続いて11番さらには18番そしてその後方にはオグリーキャップ シンボリルドルフ続いているそして内目をつきましてはライスシャワーすぐに続いて5番その後16番少し後ろから12番スペシャルウィーク並んできたそれを見るようにハッピーウィーク残り 1000m を通過その内並んでエルコンドルバサーさらにウイニングチケットそしてその後方には13番さらには8番少し離れて14番後方2テリー2番最後方6番東海帝王先頭を進みますがこれは正解でしょうかちょっとかかり気味かもしれないです 息を入れるタイミングがあればいいですが第4コーナーを進んで直線へ向かう馬娘たちがどう動くか目が離せませんさあ横直線だどのタイミングで誰が仕掛けるのか横まで400最終コーナー返事を切ったのは東海帝王食い下がるシンボリルドルフ東海帝王強い強すぎる完全に抜け出した200を通過東海帝王リードは5馬身。速い速い東海帝王足を衰える先頭は荒く東海帝王東海帝王 このレースの主役は間違いなくこの子でした。トウカイテオ。U R A ファイナルズ決勝を制しました。今ここに優勝たちの頂点が誕生です。2着シンボリルドルフ。3着に入ったのはスペシャルウィーク。変見たか。これが帝王様の実力だ。ス